ほら、多いね。<笑>えっと、多いんです。あー、えっ、ー、と、この回ではあ、今回、この回は、ちょっと、慣れてなくてすいません。えっ、ー、と、スペクトル、色のスペクトルについて、えっ、ー、と、基本ですね。これは私が編み出したとか、そういったわけでもなく、あの、 なんていうかなうん、知ってて別に損がないというか、うん、使, え使いたければ使えるまあその知っててその使い方の問題ですね、うん、のまあ使い方に行く前にまずえー、っとちょっとねこれを黒板のような代わりにしてるんですけどえー、っとスペクトル とは何かまあこの絵を描くということはまあそうですね、まあ、色を使わない方もいますがそれは自由ですで、まあ、色をよくあの耳にする のが、うん、下書きはうまくいくけど色はうまくいかないんだよねという方をよく耳にしますそういう方は塗らなくてもよし<笑>下書きの方がいいんだったらそれでよしです絶対塗らなければいけないというルールはないですということで、えー、っとこの回では色を塗る 人<笑>あのまあそんなに、うん、何だろう珍しいことでもないし本当基本中の基本で、まあ、私がそうですねきちっとずっとなんか、うん、あもう絵を描いていくぞってなった時に あこの理論というか原理というかあの法則というかそれがすごくまあどのように使うかはあのセンスなのでそこからまずスペクトルというのをここにあ<笑>え説明してまいりたいと思います。まずですねここに書 えー、っと絵の具はホルデンさんのアクリル絵の具を使ってますまず今置いたのはカドミウムナッ、えー、トルレッドディープでこれが、まあ、この色は別にあのただの見本なのでなんかあまり考えなくてもいいです このね、スペクトルっていうのは、あのカラーのんとか検定、<笑>私もなんか大学中になんか取得したんですけど、あれはもう、どうでもいいことですね。は<笑>やりの色とか、今年のカラーがとか、流行る前から言ってる時点でおかしいですからね。その 色のセンスっていうのは色にセンスがあるというよりも本当にものにしているかどうかですので色に踊らされこのスペクトルを知ったからといってここでもうスペクトルにやられちまうのはちょっと<笑>うん。 まあ、そういう感じの、まあ、しててもいいようなことです。まずね、ここに、あの、まあ、虹の七色、七色だったり、国によっては、三色だったり、五色だったりするらしいですけど、まあ、今ここに出したのが、まあ、七つじゃないけど、えっと、虹ってね、まあ、 7色だったとしても3色だったとしてもあの何字というかあの赤大黄色緑青紫みたいな<笑>そういう何、あのー、て言うかなピアノ楽器で立てるとピアノのように音が。 固定されて並んでいないだから 弦, 弦ですねギターの弦とか、まあ、弦楽器のこうスライドする感じで音って変わっていくのでまあそれを説明していきますね。 まあ、ちょっと、こんなもんですね。これが、スペクトル。 と言います<笑>えっとも、ね、うちょっとね絵の具もったいないからちょっとケチケチてケチてますけどちっちゃく目に書いたんですけどこれがまあ虹の7色とか5色とか言われる七です。でこえっとね このように覚えます。そうってどうだっけ えー、っと、なんかこんな、こんなのね。うんこん、こんなまあ、い, いや、えー、っと、まあ、1、2、3、4、5、6、7つに分けると、せ, せ, せき、赤ね、と大体、黄、黄色、緑、緑、せ青、ら藍、あい<笑> 紫、うん、でこう色というのは、まあ、この色は別にただの見本なのであの結構混色に使う純粋な色をあのピックアップしてますフルペインさんのこれナフトルレッドディープカドミウム、えー、とレッドディープ かな<笑>名前ピロールオレンジ、えー、とカドミウムイエロー、えー、となんだっけどの名前にかぶっかなカドミウムグリーンとス タ, タ, タログリーンとスタロブルーと、まあ、藍色っていうのはねスタロブルーと ヴァイオレットで作ってますで、このこれのことをスペクトルと言います覚え方はまあ<笑>、うん、これはね専門学校で習って活用できてることの数少ない中の一つですえー、っと「石力せ卵、子まあ別に知ってても、ね、知らなくてもその使い道っていうのはいくらでもあるので でこ、これはねその絵の具を、絵を描くだけでなくまあ、その今だったらあの全然あのイラストレーターとかフォトショップとかであの CMYK とか RGB とか<笑>光の三原色と色の三原色。で、これが まあ、絵を描く時にどのようにあの活用できるかっていうのは応用編で説明します。で、これが、まあ、覚えておいて別に私が考えたわけでもないし、いいのは席、こっちですね、この横に並べた場合ですね、このように、あのあこじゃあこっちが何なんだろう。 こっっち側ななんだろうってなりますこれはまあ光の呼び方で赤外線、紫外線っていうのがあります赤いより向こうだから赤外線、うん、目に見えないんだねで紫外線紫より向こう紫ねでこれがスペクトルを、あのー、横向きに書いたものですでまあ こう横向きにね入いていくとこういう感じになります。で次はもう こ, のこの回でスペクトルのもう一パターンきます。消します。<笑> 今のは、えっ、ー、と、横向きに書いたスペクトル。まあ、ああいう風に使ってもいいし、これから、今度は、ね、あの、認識しやすいように円にして書きますね。ちょっと待ってね。 まで持ちましょう<笑>こはつとかにたいいかな、うんうん、タバこ吸いたいけどタバコ吸ったらダメなんですかね。 まあ、あのー、こんな感じでそうですね、うんまあ絵を描くっていうのはなんていうかまあ、そのー誰しもベストなコミュニケーションツールっていうのがあると思うんですそのーネット上とか そ, のそういったものじゃなくて。 あのうん、絵だったり音楽だったり言葉だったり、うん、ジェスチャーだったり<笑>あダンスとかかいろいろあると思うんで、まあ、別にねそれをこう分けろ と, とは思わないですしあと、まあ、絵の中でも文字でもそうかあの私は 筆人間なので、あの、文字とか、うん、あデッサンもやったら、まあそれなりにできるけど、一番ベストなツールアイテムっていうのは、筆と絵の具です。なんかペンとかは、ほんと、どうしたんなんでこんなことになるのってくらい、文字が汚い、あの、郵便物が、 3回に1回届かない可能性があるぐらいの乱れっぷりです。適当です。ちょっとさっきここでバレたけど。で、その、いろんなペン、ペン画をする方とかね、色鉛筆で描く方、油絵の具、まあ私はアリル絵の具が、まあ、主ですあ。まあ他のものも混ぜて。 一緒に描いたりするけどそのまあ主体としてはアクリル絵の具キャンバスをキャンバスも自分で貼るので今度木枠の組み立て方とキャンバスの貼り方もちょっと今貧乏でキャンバス地がないから発注するので貼って、まあ、このなんかこの 色、モスグリーンみたいな<笑>色はジェッソといってまあこれもおいおいキャンバスを作る際にあの作るとかセ ッ, シッティングする際にあのまた伸べるとは思うんですけどあの真っ白なねまあ彫ったキャンバスちょっと乾かしてる。間に、ね これはあのまあ私は<笑>ちょっとあのキャンバスいつ何時こう はーい、来たーという波がいつ来るか分かんないので、まあ、キャンバス、大、大中小。大体のは、まあ、貼って用意してるんですね、こういう風に。これはちょっと、実装がなかったから、こうなったけど、そういう風に、まあ、まあ、この方がコストも安いですし、あの私のような運転免許が、 泣いてるか取ったらいけない<笑>。チャリン、チャリンコ移動の人間に取ったら、こんなキャンバスだってあの木枠買って、家で貼った方が荷物にもならないという。で、まこういうふうに貼った後、これも、これは今書いてる途中でまた作業動画アップすると思うんですけど、ここにはあの、この背景の色が、 ジェスコスと言って、まあ、その、いろんな色あるんですけど、キャンバス地ですね。まだ、これは、キャンバス、加工されて売ってるキャンバス地もあるんですけど、私はもう、ローコスト<笑>で描きたいから、というか、金ねないから、あの、普通のキャンバス、えっ、ー、と、朝地を買って、 そんなのままかくと、ちょっと気いていいけど、あの、まだ繊維に染み込んでしまうので、こう繊維を潰すために、まあ、ジェシキーっていうのはね、アクリル絵の具の、もうちょっと水分が多い、ドロッとしたもので、それを、これなんかもそうですけど、繊維潰すために、こう塗って、で、まあ、地塗りっていう作業も、 ま っ, っさらなとこに描くよりもこういったのあの色の上に描いていく、まあ、アクリル絵の具っていうのは水性ですけどあの水に溶けない<笑>水に溶けないのであの、うん、ちょっと落ちもうちょっと落ちました そういう、ね、性質があります。地塗りをして、まあ、うんその絵自体の深みが出るんですね、こうやってちょっとした色がのってた方が。ただ、地塗りの際は原色、これも今度ちゃんとやろうかな、原色を塗らない方がいいのは。 イメージをしやすい画面を用意しといた方がこの上に載せていくのであのまあ何て言うんでしょうこの色って一番しかもジェストの中で一番安くてあの何て色だったかな、うん、何だっけ、まあ、一番今度また貼るときに。うん あのまあこの色じゃなくてもいいんですけど結構その原色真っ赤っかとか真っ青っ青とか真っ黄色とかだと邪魔をするので、ね、原色ってだからできれば入濁色、うん、まあジェストがなければ あ, のもあんま使わない色をぐちゃって混ぜてちょっとうん 乳濁色にして地塗りをしたらいいと思います。うん、そろそろもういったなあ<笑>まあ、やってるうちだけでしょう。では、あのー、スペクトルの今度はエンバージョン。 これはね、まあ、すごくわかりやすいかな、その、スペクトルの原理を使うにはとてもわかりやすいものだと思います。あ、間違えた。か。 あのちっちゃく書いちゃうんで<笑>ごめんなさいも、ね、うちっちゃく書いてうんとここにかければかけたか<笑>じゃああのエンバージョンのスペクトル。 これが、えー、とエンバージョンのスペクトルです。まあ、ざっくり。こんな感じで、まあ、色っていうのはあのさっきも言った通りピアノの鍵盤で成り立ってるというよりは現な感じです。<笑>まあ、これはね、まあ、その説明の。 なのだからで、これも赤と、赤、とう、お緑、せい、らん、青青だね、し。で、ここでわかるように、紫に、青紫、まあ藍色、藍色と、赤紫っていう色も、円にするとできますね。<笑>で、これが円のスペクトル。 ののものを円にしただけですでこれがあの基本的な、うん、スペクトルの原理でじゃ あ, あの水色とかピンクとかはってなってきたらこう外側に光が。 まあ、光はね、白が白は使うのでこういう風にピンクになったりします。見にくいけど。桃<笑>色とか、まあこう、入濁色になるわけですね、こういうふうに。で、これもこれスペクトルであると。さっきの桃と一緒ですけど、円にしました。 で、円にすると活用方法が、あの、わかりやすく説明できますので、えー、っと、次の<笑>、次の動画で、じゃあ、これの応用編をやっていきましょう。絵を描く、あの何かを無限化する際に、うん、やっぱり物質というのは、 光とその物質によってできていて、<笑>で、影というのはあの、この自然界に真っ黒漆黒っていうのがまあ、隅とかはあるけど、この影は全て黒ではない、いろんなものがリアルに影の色を作れるっていうのを応用編で説明したいと思います。 では、ほな、<笑>ありがとうございました。